8月8日。ただいまの時刻。6時33分。せーの。おはようございますうます う, ますうわうわ誰お前え兄キ誰やったっけ兄貴え知らん。<笑>知らんくないだろ知らんくない。カイダくんいらっしゃい今年も来ましたいや、いいんすか本当に、えー。なんか。 いろいろ思い出しますな。<笑>思い出します。最終日を思い、いやちょっとトラ。